国民民主党の津村啓介でございます。大臣冒頭、この数日間のです、ね、理事会でのやり取りを踏まえまして、一つご質問をさせていただきたいと思います。あの委員の皆さんは何のことかわからないと思いますので、少しご説明をいたしますが、あの初鹿さんから先ほどお配りになられました、この下関北九州道路の経緯という一枚紙がございます。これはです、ねえー、三日前 の, あの、まあ、緊急 集中審議で下関・北九州道路について、国交省がどういう経緯と把握しているのか、きちんと資料を出してほしいという委員からの要望に対して、水曜日の委員会3回後の理事会におきまして、これが出てきたという経緯でした、これにつきまして当時、当時といいますか、おとといの午後ですけれども、村山道路局企画課長からご説明がありまして、それを受けて私から2点指摘をさせていただきました。 一つはですね、十月の二十五日の安倍総理との、安倍総理への陳情が抜け落ちていること、二つ目は十二月の十九日の麻生大臣への吉田幹事長以下の陳情が抜け落ちていることで、これはなぜ抜け落ちているんですか、きちんと経緯の中に載せてくださいということをお願い申し上げました。まず安倍総理の方につきましてはです、ね、首相同棲等で官邸がリリースしていることですから、 当然それは確認可能だと思いますし、また財務大臣についても、この陳情の後ですね、囲み取材を受けていらっしゃいます、さらには、えー、先日公表されましたメモの中で、塚田副大臣が財務大臣にも要望していただき、感謝申し上げる、まあ、その意味合いについては先日、大臣とやり取りしましたけれども、こういうご発言もあるわけですから、あのいずれも国交省として把握されていることについて、ここに載せないっていうのは、私はあのおかしいと思いますよ。 これを水曜日に申しし上げましたで金曜日の質疑で使いますので、その際には折り込んだ資料を出してくださいと申し上げたところ、朝、何も反映されてない資料が出てきた、そのことを今朝の理事会で講義を差し上げて、えー、大臣にそのこことととは問いいますよということで通告をさせていただきました、大臣、ご説明ください石井国土交通大臣今。今、委員が指摘したご要望、陳情等は平成30年。 の件です ね, そ, ですねでそれについてはあの、国土交通省に対する陳情要望ではないから載せなかったというふうに聞いております委員長津村君、えー、一体話題になっちゃいけないと思いますけれども、水曜日の午後の委員会において、私はこれは国交省だけとどこにも書いてませんし、国交省さんが把握されているものについて、きちんと載せてくださいということをお願いして、受けていただいたと認識をしております。 そして二日間、時間もありましたし、私は質問通告をするのは前日の昼までに終わらせたいので、前日昼までに教えてくださいということもやり取りしたんですが、二日間たって何も反映されていない、これでは質問ができないと思うんですけれども、きっと即興を止めていただけませんか。即興を止めてください。 今の津村委員の件につきましては、委員会終了後の理事会で協議をさせていただきます津村君。わ、えー、かりました。大臣、あのなんと言いますか、些細なことではあるんですけれども、とても 大, 大切なことで、その国交省として把握してないというのは、おかしいと思うんですよね、別にそれ、だ, だから何か問題だということでないはずで。 事実関係をちゃんと共有した上で議論しましょうということを言っているだけなんです、そういうところで誠実な対応していただけないというのは、非常に残念というかもったいないことだと思うので、次 回, 次回の理事会では必ず事実関係を添えてです、ね、出し直してください、ここでお願い申し上げておきます。時間が少し あの過ぎてしまいましたので、えー、少し端折って質問を進めますが、私からの配布資料を、えー、こちらをご覧いただければというふうに思います、えー、と一つですね、あのーまあ、建設的なといいますかあの、一つご提案を差し上げたいと思うんですけれども、ページ目をご覧ください、あの先般、安倍総理からの陳情、関門会の陳情について、大臣とやり取りをさせていただきました、すでに総理からはです、ね、自分は総理大臣なのだから、 各大臣に対して陳情する立場にはないというお話が、これは別の委員会ですけれども、あるわけですね。石井大臣も、私も総理から陳情を受けることは考えていないとおっしゃっているわけで、ここは私も認識は同じです。つまり、あの決裁権者の上の方が、あの、陳情するというのもおかしいし、例えば石井大臣が石井大臣ご自身に対して陳情するというのもおかしいと思いますし、そういうことが、ただ、あの地域代表としてはですね、現実には、 あの起起ききかねねない起きていいてるるととうう現実があんんだと思うんです、ね、そこはあの陳情というものの性質をあのが非常に軽くなってしまうと思うので、私はあのこれまでも、本件以外には総理からの陳情は、昨年一年間、道路局なかったということでもありますので、事務的な整理は比較的容易だと思いますから、今後、決裁ルートの上司に当たる内 閣, 総理大臣内閣総理大臣からの陳情は受けないということを、 少なくとも原則とすべきではないか、まあ、一定の例外があっても仕方がないかもしれませんが、基本的には総理大臣から大臣に対して陳情するというのはおかしいことであって、それは総理も大臣もお認めになっているので、これをルール化するということで確認させていただきたいんですけれども、いかがですか。 石井国土交通大臣あの今、委員から お, お示しいただいた資料にもありますとおり、まあ、先日、総理はあの陳情する立場にないと答弁をされておりまして、私も総理から陳情を受けることは考えていないと答弁をさせていただいたところであります。まあ、いずれもあの当然のことでありまして、まあ、ルールを設けるまでもないことだというふうに思っております志村君。あの 今のおっしゃっている意味がよくわからないです、矛盾していると思うんですが、当然のことであれば、それはルールということでよろしいですよね。石井大臣あの。当然のことでありますから、改めてルール化する必要もないということであります。津村君 あの私建設的な提案をしたつもりで、原則としてというところがミソで、あの何らかの例外がこ の, この種のことは あ, るありえるのかなとも思ってご提案したんです、今の大臣の当然ないということで 言, ってしまう言い切ってしまうと、本当に一切受け付けないということでいいんですか。石井大臣あの、まあ、先日津村委員からあの関門会のの要望の名簿に えー、総理の名前があったんじゃないかということはございました、まあ、ですからあの、これは総理はそ の, その要望が出されたことは全く知らなかったと、参議院の決裁委員会で答弁されておりますように、まあ、5人の知らないところでなんか、あの名前が使われると、まああの、地元の議員としてですね、そういうことはあるかもしれませんが、それは総理の陳情ということには私はならないというふうに思っております。 村君あのそれ、結構危険な ご, ご答弁で、えー、総理が、ねあの、あの紙にはそうかもしれませんけれども、総理があの同席者までその書かれたものですよということを口頭でご説明になったと聞いておりますしあの、なかなかそこ線引きが難しいと思うんですね、だからあの私はこれ、陳情のこと、小さいことに思われるかもしれませんけれども、 あのいろんな失敗や反省も含めてです、ね、民主党政権期というのは陳情というもののルールを変えようとして、まあ、必ずしもうまくいかなくなって、今のようになっているわけですけれども、あの陳情とは一体何かとか、陳情をきちんと重みのあるものにするためには、今大、大臣がおっしゃったような、いろんなケースがあるかもしれないけど、まあ、気づかなくてもしょうがないやみたいなです、ね、そんな乱暴なものじゃないと思うんです、陳情一つ一つを大変重視するからこそ、ルールをきちっとするべきだということを申し上げているんですが、いかがですか。 石井大臣あ、まあ、基本的にあの陳情はさまざまな地域のご要望、あるいは実情等をお聞きする立場でありますから、まあ、総理からそういうことを直接お聞きするということは当然ありえない、えー、話でありまして、えー、そのことを当然というふうに申し上げたところであります津村君、えー、っとこれも事前通告しているんですが、国土交通省の政務三役の皆さんから、国土交通省に対する陳情というのは昨年ありましたか。 大臣国土交通省の三役は国土交通省に対してですね、はい、ででそれはあ国土交通省の政務三役はですね、えーまあ、国土交通行政に関するさまざ、あ、まなご要望を承る立場でございますので、自らが政務三役として国土交通省に陳情を行うことはないと思っております。 村君あのそれがですね、やっぱりさっきと話が違うんですよ、その安倍さんが内閣総理大臣としてのお立場と、その一議員としてのお立場を使い分けるということは、まあ、ありえると思うんです、だから、だとすれば、関門会の陳情もありうると思うんですけれども、今のお話は私が、はじゃあ、国土交通省の政務三役の皆さん、石井さんも含めてですけど、それ使い分けをするならするでいいんですよ。でも今のお話は 国土交通省の政務三役である以上、国交省に陳情することはありえないということをおっしゃったので、であれば、安倍総理もそうなりませんか石井大臣あの、まあ。政務三役として陳情することはないというふうに、えー、申し上げたのでありま す, ののっとす、えー、と議員としてもて通告を、あ通告差し上げているので、ちゃんと答えてほしいんですが、一議員としても陳情した実績はあるのかということを確認してくださいと昨日言っているんです。 大臣あのまあ、国土交通省で受けている陳情は、まあ、あの数多くございまして、私自身もあの多数の面会を受けておりますので、まあ、副大臣や政務官を含めまして、まあ、要望書にその国会議員としてです、ね、政務編から名前を連ねているかということについてです、ね、全般的に、網羅的に、まあ、把握はなかなか難しい状況であります。 あの止めてください、これ以上、答弁になってないです速記を止めてください今の津村委員の件につきましては、委員会終了後、理事会にて協議をさせていただきます津村君、えー。本日は大臣の御日程もあると伺ってますので、えー、これ以上この件で時間をあの浪費したくないと思ってますけれども、あの大事なことだと思うんです。どういうい立場で あの立場を使い分けられるなら、それも一つ の, あの一理あるとは思うんですけれども、でもそれも相当気をつけないといけないことで、どういう線引きでなさっているのかということをきちっと確認したいから伺っているんです、私は可能性としてはです、ね、総理大臣の陳情があったぐらいですから、石井さんが石井さんに対して陳情しているケースがあるんじゃないかとか、あるいはほかの政務三役の方が、のまあ、LINE の問題はあるにせよ、お名前が入っているケースもありえると思うんです。 それ絶対悪だとは異申しませんが、その辺ちょっとルールを作った方がいいんじゃないですかという、これ、提案で申し上げているので、えー、今日の質疑ではここで止めますけれども、あの今後も確認させていただきたいと思いますので、膨大な資料があるのであれば、あの少し時間をかけて精査していただきたいというふうに思います。えーっと